伊野さんは出身ということですが、はい、今のお仕事を、えー、と起こすまでの、まあ、人生の道のりというか、まあ、学生時代から の, あの経歴を教えていただいていいですかそうですね、えー、と高校卒業して、えー、とその後専門学校リハビリあの理学療法士なんですけど、はい、の専門学校に3年行って。 でその後卒業してまずあの熊本にあるあのあの熊台リハビリテーション病院に就職してで、えっと、3年後にあのここ地元の大麻病院に帰ってきて大麻病院で5年理学療法士をした後に、えっとに自分で起業して今やってるデイサービスとあと今度9月から始まるあの子ども発達サポートセンタービーブルっていうんですけど。 まあ、そこを今やってるという状況ですか、ね、実際もう就職してちょっとしたぐらいから、まあ、自分で28で独立するって決めてて仕事し始めたのが21か2なんですけどでっていうのも理学療法士自体はものすごく好きなんですけど病院で働くとあのできることが限られるというか。まあ、病院の中でもちろん 骨折後のリリハビリとかいいろろすするんですけどなかなか地域に参加することがなくてでなんか地域でいろんな活動をしたいなっていう思いがもともとあってで阿蘇に帰ってきてそれをやりたいなと思ってまず、まあ、病院にお鷲病院に帰ってきてその後、まあ実際28歳の時ですかね<笑>まあ本当に起業して<笑>で自分 の, そのやりたい、まあ、地域でできる まあ、理学療法士として貢献できる部分の仕事をやっていきたいなという思いでデイサービスを開業しましたあのリハビリを中心にやってる事業所っていうのがあんまり多くなくて本当おかげさまでなんかこういっぱい来ていただいてですね、まあ、少しでも力になれればっていうところで今やってますかねそうですねやはり あの家に一人でいることが多い方とかが多いのでまあここに来て運動とかリハビリとか体操とかすることもそうだしあの人と話をする家だと一人で話し相手がもうテレビしかないような状況なんだけどやっぱここに来て誰かと話をするだけでもやっぱそれで楽しかったっていう思いもあるしまあその中で運動とかして自分のまあ歩く能力とか。 その辺がよくなってきて、少しでも外出できたりしたときに、やっぱ運動してよかったなっていう話を聞くと、まあ、なんかやった意味があるかなっていうふうには思いますかね。えっ、ー、と、その起業したときですね、最初にそれこそ、商工会の方にあの、創業計画とかですね、あの辺を作る作り方とかを教えてもらいに行って、その時に商工会に入りました。 なんでまだ4年目ですかねあ今年からあの「守るんだ隊長」というあのちょっと言うのも恥ずかしいんですけど<笑>まあそれこそ保育園とかにですねいろん な, なんか行事事があったときに「守るんだ」として、まあ、あの僕らはあのあのなんかそういうのに参加するというんじゃなくて「守るんだ」の場合はあの出動になるんですけど、まあ、言葉だけですけど<笑>っていうので参 かかというか、まあ、一応役をやららせてもらってもっますあはいぜひぜひ保育園、まあ、小学校ぐらいまでですかね<笑>、まあ、あとなんか地域のイベントとかも呼んでいただけるなら何かできることがあるのかなとあの衣装の貸し出しとかもやってるので、まあ、使う場合は言ってもらえると私まで言ってもらえると<笑>あの貸し出しもできますんでぜひお願、はいします まだそん な, なんかアドバイスとかを言える立場ではないんですけどなんかやりたいことまあそのやりたいことを見つけるのも大変なんですけど何かしらこれやってみようかなとかちょっとでも興味があることはひとまずやった方がいいのかなっていうのは思いますかねやってみてダメならやめればいいしでなんかいけそうだなって思えばやっていきながらこう改善していけばいいし。 なんかその辺はもうひとまずやる僕も今そこの思いでいつもやっててなんか思いついたりとかこれいいなって思った時にはひとまずやってみて行けそうなら行くダメなら新しいのを考えるみたいななので実際はその場合こう就職が少なかったりとかいろんな働き口の問題とかあるかもしれないけどその中でできることもあるし。逆にに僕みたいに まあ、新たな事業を作ってそれで取り組んでみるっていうのも一つの手かなと思うのでまあ場所にもよるかもしれないけどなんか自分次第かなっていう気はするのでそこはなんかどんどんやっぱ若い人はやるべきと思いますけどね。自分を表現すする場所ですどうしてその言葉っ そ う, そうですねもともと自分がいろいろやりたいことを表現したくて起業したので、まあ、そういった意味で自分を表現する場所かなとで、まあ、デイサービスもそうだし今度の子どもの事業もそうだしなんかこう地域貢献するために僕もともと理学療法士なので、まあ、そういう知識とか経験を生かして表現できる場所を自分で作っていきながら。 地域貢献したいなと思っているので、まあ、ちょっとまとまってなかったですけどこの言葉にしました麻生、まあの場合は、まあ、こういう介護福祉だけじゃなくて観光とか農業とかもっといろんな活動する場があるので、まあ、そういうのも踏まえてなんかできることを活動の幅を広げていけたらと思ってます